えー、先日、茨城県の土浦市に行ってきたんです。ブラック探訪に。で、その動画をね、このチャンネルに載せると、もちろんバンされてしまうし、で、リンク貼ってもなんかされそうな気がするんで、まあ皆さんね、あの、TikTok だとか、事件者とかで適当に見ていただければと思うんですけども、なんでよりによって土浦まで行ったのかっていうのが、 このね、全国連のお手紙が関係してるんですよ。ブラック解放同盟全国連合会。あの、前のね、動画でもね、解説したんだけども、うん、これにね、こんなことが書いてあったんですよね、まあ。質問状って言ってね、解放運動があるからブラック差別が起きるという嘘について、まあ僕はね、解放運動を批判してることについて質問してるんですよね。で、その中にね、唐突にこんな事例が出てくるんですよ。 一つの具体的な差別事件として、茨城県で今年発覚した差別事件を取り上げる。土浦市の小学校児童クラブの支援員3名が地元の部落からクラブに通ってる児童に対して大勢の児童の前で次のような差別発言をした。支援員1は大便の粗相をした子に、部落出身だからね、運行も漏らすよね、と発言して他の支援員と一緒に笑っていた。支援員2は別の女女、 別の女児に、A ちゃんはブラクだから頭が悪くて私らが言ってる話が理解できないと発言、さらにその子の家が廃品回収料をしていることについて、ゴミ屋です、〇〇では被差別ブラックカーボを三角三角の連中と呼ぶのだけれどっていうふうに、ね、この先ね、布字が入ってるんだけども、僕はもうせっかくね、現地に行ったんで、この伏施字をね、剥がしてあの答えを言っちゃいますすもう一回言いますよゴミです。 2位張りでは、被差別ブラックカーボーを南部の連中と呼ぶのだけど、A の家はゴミ屋の仕事なんです。ゴミ屋なんて普通はやらないでしょう。南部人だからなんですよと発言。隣にいた支援員もそうなんですよ。小じだったんですよと発言した。支援員さんは 市内の別の小学校児童クラブに勤務していたが、同僚がこの小学校のクラブに移動することが決まると、その同僚に、新張は部落がたくさんあって、親が普通じゃないから、あんなところに行ったら大変だわ。私なら怖すぎていけないよ。部落だよ、相手は。と発言した。支援員は部落について近所のおばあちゃんから、 南部というところは童話の人たちが住んでいる。差別を受けているというのも聞きましたと言っている。この差別事件の背景には運動団体は全く関係していない。地域の一般地区住民が被差別部落に対して根深い差別意識を今も持っていることを示している。宮部はこれも解放運動のせい というのか私たちが部落に住むと差別されるなどという根拠のない風評被害を広めているというのか回答を求めるじゃあ回答しますよ、うん、その通りあの全国連さんあなたあの根拠のない風評被害を広めてますね、うん、というのもその これね、運動団体が全く関係してないって、全国連さんを認めてるんでしょじゃあ、だったら関係しなければいいんじゃないですかあの、全国連さん、今、あの、土浦市を休団したんじゃないですかこの県で。休団したんじゃないですかで、もっと言うとね、全国連の茨城のトップの人、の伊橋って、伊さ、伊橋さんですね。伊橋さんですね。で、あの、大山のね、あの、小賀市の、あの部、部落の外にあるんですよ、全国連が。で、伊橋なんていう名字ね、 茨城の部落にないですよで全国連さんはなんかね僕はブラク出身と嘘ついてるとか言ってしつこく言ってるけどもあの茨城の全国連のトップの伊橋さんってブラック出身なんですかね本当に、うん、あのその辺りもねあのまあどうせ回答しないだろうけどもまあとにかく事実として伊橋なんて名字あの茨城のブラクにはないですよ多分、うん、僕は調べた限りね。うん、だから うん、そのまあ要はそのまあ少なくともねこの南部っていう部落えー、まあ 地名で言ったら、あの、土浦市の藤沢っていうところにあるんで、まあ僕実際行ってきたんだけども、まあとにかく全国連はそこの部落の人間とは何の関係もないわけですよ。じゃあ部落に関してこういうなんかトラブルがあったと。で、そこと、外から、こう、わらわらとね、このね、あの、こういうもう柄の悪い文章を書く、いかにももう過激派が書くようなね、暴力的な文章を書く、童話団体をやってきて、で、役所を休断すると。で、これについて、じゃあ地元のその、 あの藤沢の人間がじゃあそれに関わってるかっていうふうに思えないですしね要はその部落に囲つけて怖い団体がやってきてで自分ら関係ないって、ね、認めてるにもかかわらずあの役所を糾弾してるわけでしょじゃあまさに今全国連さんがやってることが部落に住むと差別されるなどいう根拠のない風評被害を広めているっていうことなんじゃないですかねでここに書かれてる発言なんだけども 僕、相当誇張されてるんじゃないかと思う、僕は知る限りね、支援員1、このうんこも漏らすよねとか、そのあたりっていうのはね、そもそも発言してないっていうふうに言ってるんじゃないですか、本人は。で、他のことについては認めてるらしいんだけども、僕は知る限り、この支援員ってよそから来た人だそうですね。元々土浦に住んでた人じゃない だからね、まあ正直僕はあんまり信じてない、この全国連の言い分をまずぜ大前提として、全国連っていうのが、その、どういうことをしてる団体かっていう僕知ってるからね、その、あれですよ、あの、大投資でね、あの公営住宅に、なんか勝手に線引っ張って、あの、公有地使って金儲けしてたんでしょだからそういう団体が関わってね、その暴力的な人間が関わって、じゃあ、お前行っただろうって言ったって、そんな拷問加えてるようなもんだから、 まあ拷問による発言っていうのは僕はあの信じない方がいいかなっていうふうに思うしねまあ他にもいろいろ僕はひどい話も聞いてるからまあやってることがこれもう総会屋と同じなんですよ反社なんですよやってることがねあの愛する会についても言ったけどもこうやってねまあ一見関係ありそうで関係ないことにねこういう問題に突っ込んでね この、まあ、民事の問題に介入して、やってることは総会屋と同じじゃないですか。だから、こういうことをやるから、ね、その、部落に住むと差別されるというか、部落の人間がね、あの、こういう過激派だとか、この反射まがいの人と同様のふうに見られ、見られるわけですよ。だから、全部ね、 そのじゃあ土浦の市役所の内部の問題なんだから市役所の人間に任せとけばいいじゃないですかまあでも市役所の人間も市役所の人間ですよねやっぱり童話団体が怖いからまあ何かあればいちいち童話団体にあのお伺いを立てるんですよね、うん、であとは多分なんかあの法務局にもお伺いを立ててるんじゃないですかねああ予想しますよ多分ね 多分ね、あの僕のブラック探訪だとか、あとこの動画のこともね、多分ね、あのごにょごにょごにょゴのね、あのね、土浦市のね、職員がね、あの、あの、多分ね、今ごろ、今ごろっていうか、多分この何日かね、多分この全国連の人たちと話し合ってるんじゃないですか。まあやっぱりね、あの、土浦の職員も怖いんですよ。うんあの うん、ね、あの、童話団体に、団体に逆らったら殺されるってみたいな感じで思ってるんじゃないですかね。どうですか図星でしょということで、あのー、まあ、回答としてはですよ、うん、もう、あの、全国連さんは関わらない方がいいと思うし、土浦もね、まあ、 まあ、確かにこういう軽口を叩くのは僕も問題だと思うんですよ。あのどこまで本とか分かんないけども。だからそこはその団体なんか、そういうね、柄の悪い団体、こういう暴力的なことを書いてくるような団体とは関わらずに、土浦が土浦でちゃんとね、その職員 の, その内部の、ね、規則に沿って、ちゃんと法律に沿った処分をするべきだったと思いますね、だったっていうのは、あのもうなんか処分をしたようですね、事実上の。 でもやっぱりその過剰にね罰則を加えるっていうのはよくないしね、うん、ちゃんとその法律にのっとった処理をする規則にのっとった処理をするっていうことは大事なことであってこういうねあのなんか外部のねしかもあんまり 柄のいい団体じゃないです、じゃないですか。こういうところの、その意向に沿った処分をするっていうのは、僕は公正じゃないと思うんですね。うん。ということで、あの、まあ、この土浦の件について、思うところを述べました。まあ、もうちょっと詳しい話をまたしようかと思います。とにかくね、僕は探訪して、このね、全国連がいろいろ隠してる部分について、一応、まあ、現地で確認してきましたよという、まあ、とりあえず今回はそれだけのお話でした。